こんにちは。並木む tv です。いよいよ旧正月準備しなきゃですね。旧正月の代表選手カルビチムです。今日紹介するのは骨付きカルビ 800g 基準のレシピです。まずはカルビを水に浸して締め切をします。水を入れ替えながら2時間ほどです。大根じゃがいも人参を一つずつ食べやすい大きさに切ります。 醤油で煮込んだ大根やじゃがいもはとてもおいしいのでカルビチムを作る際は多めに入れると良いですお肉を食べきった後でもこれらが残っていると嬉しいものです野菜の準備が終わったらタレを作ります1カップ 200cc 基準で砂糖半カップみりん半カップ水1カップ醤油1カップこれらをボウルに入れます ごま油大さじ2杯も入れました。タレに入れる用のネギも切っておいてください。ニンニク大さじ1杯、生姜大さじ半分を入れて、乾燥しいたけも入れます。タレが完成したら、血抜きをしたカルビにかけ、強火で煮込んでください。 浮いてきた油やアクはお玉で取り除きますお肉に火が通ったら準備しておいた野菜も入れますタレの水分がしっかり飛んだら完成ですお好みで青唐辛子を入れて 少し辛めの味付けにしても美味しいです韓国春雨やラーメンを入れるのもグッドですよ参考にこれはマートで買った春雨なのですが沸騰させたお湯で30秒を湯かくだけで食べられてとても便利です麺好きの我が家は春雨とラーメンそちらも入れちゃいました